皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月4日、チームレベルが74になりました。いよいよ次のレベル75でカンストですね。ついに終わりが見えてきました。レベル74になってレタス色が解禁されましたので、早速新しい色を見てみましょう。それにしても、レタス色ってどういう色なんでしょうかね。全く想像がつきませんね。こういう色でした。 メインカラーにレベル74のレタス色、サブカラーにレベル73のアンバー色をつけました。思っていたより黄色ですね。次のレベル75ではダークブルー色が解禁されるようです。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。